より高橋海とシクストーンス森本慎太郎の日程で、だが、情熱はある、電波ジャックで、若林派、共鳴息の合ったコンビに、いてくれてよかった、安心の声のわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。息の合ったトークに爆笑が起きていた。4月9日にスタートした。 ジャニーズの人気グループ、キングプリンスの高橋海斗、十四、とシクストーンズの森本慎太郎、二十五がダブル主演を務める。だが、情熱はある、日テレ系。その放送に先立ち、四月七日には二人が朝から同局の電波ジャックを観光した。同作はオリジナル作品でもありますが、お笑いコンビオードリーの若林正康さん、四十四と、南海キャンディーズの山里良太さん、 45、が組んでいたユニットコンビ、足りない2人をもとに、それぞれの反省を高橋さんと森本さんが演じます。そんな話題作に主演するということで、この日は朝から日テレの情報番組、ZIP-00、ヒルナンす、ニュースエブリー、の4つの生放送に出演。そして夜からは、揃って音楽番組、ミュージックステーション、テレ朝系に出演し、 合計5番組に出演する超ハードスケジュールでした。ですが、二人ともずっとニコニコと笑顔を絶やさずに出演されており、さすがプロのアイドルでした。芸能識者、礼礼。では、山里と本人役の森本の夢の共演シーンも、森本さんは、目の前に演じている人がおるのはどんな気持ちと聞かれると、やっぱ本人に会えたなーっていう気持ち強いですね。やっぱ台本とか読んでると、山里さんが、 スターのように思えてくると、山里さんに会えたことを嬉しそうに語る姿が。これには山里さんからも、こんなことこと言うのもあれだけど、よかったねとコメントし、スタジオも爆笑でした。また高橋さんには、若林さんを演じる上でこだわった部分を聞かれると、喋ってる時のイントネーションが自分と違ったので、頑張って寄せようとしてますとコメント。すると山里さん本人からも、高橋さんの寄せ具合が、 すごいよ。僕は、足りない二人っていうユニットで、若ちゃんと二人でずっとやってたけど、オフのシーンの若ちゃんの喋るスピードと、人前に出るからってスイッチ入った時のスピードの使い分けを完璧にやってるからね。心の声のナレーション聞いた時に、あ、若ちゃんナレーションだけ撮ったんだって思ったくらい、激にだったと高橋さんの役作りに感心している様子でした。全道森本慎太郎に山里が激怒。 そんな山里大絶賛さんの、だが、情熱はあるに関して事件が、山里さんの、零零に出演した際には、渾身の一問として出題されたのは、若林派山里派という質問に、高橋さんと森本さんは二人揃って若林さん派だと宣言。この本人役を演じる森本さんの裏切りに、山里さんは座っていた椅子をぶん投げようとする仕草を見せていました。全道しかし、 これも高橋と森本の息の合ったコンビネーションによるジョークだったという。結局、もちろん二人はそれぞれが演じる若林さんと山里さん派を選択していました。ここまで息の合ったコンビだからこそ、ドラマも楽しみですよね。全道。第1話を見たファンからも、面白かった。天くんがまんま若林だし、慎太郎くんがまんまさんちゃんだった。ドラマ自体が面白い。これ普通にめちゃ面白いな。 期待してたけど、期待以上、人の死とか、スポコンとかで感動させるドラマばかりなのに、そんなの一切なく、思春期の葛藤だけでなんか泣けてくるドラマってすごいなって思った。本気で作ってるのが伝わってきた。来週も楽しみ。と、期待を上回る面白さだった、という声が寄せられていた。そんな中、高橋のファンからは森本への感謝の声も、高橋さんの所属するキンプリは、だが、情熱はある。 放送中の5月22日をもって、メンバーの岸優太さん、27、平野志陽さん、26、神宮寺優太さん、25の3人がグループから脱退します。高橋さんと長瀬恋さん、24の2人だけで金プリを続けていくことを発表しています。そんな人生の分岐点を迎える高橋さんのそばに、仲の良い森本さんが寄り添っていることは、ファンにとっては少しホッとしますよね。全 元々二人は、それぞれのグループを掛け合わせた、ストプリの末っ子コンビとして人気があったという。そんなコンビでの共演に、ファンからは、カイちゃんおめでとう。シンちゃんと一緒なら安心だね。シンちゃんよろしくね。カイちゃん主演おめでとう。森本くんと一緒で本当によかったね。カイちゃんの隣にシンちゃんがいる安心感半端ない。おめでとう。親友共演嬉しいね。というように、安堵の声が寄せられていた。 二人の激似の演技とともに、コンビネーションにも注目が集まる。だが、情熱はある。二回目以降も期待大だ。これはね、すごいよ。ドラマ放送直前に緊張し、まくる高橋海人。4月9日に、だが、情熱はあるの公式ツイッターに投稿されたのは、放送直前に緊張気味な高橋と森本の動画が公開されていた。高橋は一足先に一話を見て感想として、いやー、これはね、